こちらが2017年1月オープンのセラユニキャンパスになります。これから皆さんもコーナーでご案内いたします。ここは2人部屋です。キャビネット、冷蔵庫、シンク、ベッドには。 読書棟もついていてます。日本式のエアコンに勉強のための机と椅子奥には洗面所トイレシャワールームが別室となっておりますこちらが3人部屋です シングルベッドが3つ並んでいます。こちらが4人部屋です。テーブル、クローゼット、日本式のエアコン、読書棟のついたシングルベッドが4つ並んでいます。あちらにはシンク、冷蔵庫が完備されています。 バスルームにはセパレート式のシャワールーム、鏡のついた洗面所がありますでは、シャワールームを見てみましょう取り外し式のメタルヘッドは女性の方に人気です。 水圧もこの通り問題なく強いシャワーを浴びることができます洗面所の横にトイレもあります こちらがカフェテリアになります専属シェフによる食事を生徒様は平日朝、昼、晩週末にはブランチと夕食をお召し上がりいただけますこちらがセラ・ユニキャンパス2階にありますラウンジスペースですこちらにはマッサージショップがあり セラユニキャンパスはいかかがでしたでししたょうか新しい施設で快適な留学生活をお送りいただけます皆様のお越しを心よりお待ちしております